せっかく熱海に来たんで、昼ご飯はあれですね、あそこに行きます。お、あった、あった、スナック喫茶クロンボ。やってる、かっクロンボ、お、やってる。よし、クロンボの何しろ、カレーピラフ、それ食べます。スパゲッティ行こうかな。それにおやつもしてるかね。 クロンボン一本、クロンボン、うん。近いでどうぞ、地下土。これクロンボンです。パデティです。汗引かないよね、しばらく。だから、本当、芯から温まっちゃうんね、そして、ね。ね、お前と違いますもん。うん、安心。 好きなだけであ、うん、あそこもガンガンこののはくらいいいかな、ね、名前書いてあるほど。 やってしまっててしもいいね、うん、麺が太めなのがいいい、ね、いそうううでですかももくてて、うん、我慢できなっ<咳>しょうがなくてるもんほ、うん、が<笑> Gracias.